えー、皆さんこんばんは。今日は show ちゃんにサプライズをしたいと思いまーす。イエー イ, イ, エーイ<笑> えー、翔ちゃんがですね、26歳の誕生日だったので、ちょっと今からお祝いをしたいと思います。翔ちゃんは何も知りません。うんうん。も急に呼ばれたし。<笑>そう。<笑>確かに<笑>。急に呼び出して<笑>。やろうぜ、みたいな。<笑>はい、というわけで、ちょっと翔ちゃんを驚かせたいと思います。イエイイエーイ。終了。 おかえりーえー、誕生いいだってそうどこ行っててどたた の, たの<笑>ずるくないじゃないいじじゃゃんけたの えーちょっと待ってーおめでとうー、えーえー、嬉しいーありがとうーえそしたらえもうえー、もうなんでまさよぶ言ってからケーキも準備したんだからこれほらありがとうー消す電気一回消そうかなじゃあいいねーえもうちょっと言わなきゃダメでしょうそれはでもサプライズにならないじゃんそうそうそしたら<笑>つうちゃんお願いします。 Happy birthday to you. <笑>て言ういとよ。 26 歳, 26歳 ま, まだまだ若いけどねおーありがとうございますいい年にしようはい、うん、しましょう楽しいこといっぱいしてね、うん、イェーイイェーイおめでとそれなんかあるある<笑><笑>どうしたらいい踊ればいいじゃあちょっと一回踊ってもらっていい<笑>あの喜びの舞を踊ってもらってい<笑>踊らのかい、えーえー 嘘、本当に申し訳ない。急に、つーちゃんも誘って。いや、本当は、なんか、しょうちゃんが家にいるんだったら、うん、つーちゃんが、急に、突撃する予定だったの。ええー、嬉しい<笑>。それはそれで嬉しい、うん。でも、なんか、いないから逆に、そうそうそうああ、準備できんじゃん、みたいな。そっちは、ケー感じ。顔面消します。やめてもらっていいですかもったいない。ょ<笑>う、ね。スパークリングワインも買ってきたからさ。 乾杯しようじゃん。ん乾杯しよう。とりあえずね。うん。スパーンって開けるやつ。あ、そう、スパーンって開けるやつ。本当ごめんね、待たせてじゃう。いや、全然全然。本当に申し訳ない。大丈夫よ、あのうちら飲んで待ってたから。一時間ぐらい待ったから。いや、本当に。<笑>だよね。ええ、いてかも、待ってない。あ、う、あ、ん、待ってな三十分くらいかもの。やば、ええ、も、ええー、嬉しい、ありがとう。ショートケーキでよかった。あ、全然いい、ね。多少、昨日ショートケーキ食べたいって言ってたもんで、ね。まあね。 このグラスを使って俺ちっちゃいから。開ける？俺は開けようか。あじゃあ、じゃあ開けよう。二十六歳。はい、まあおお。おめでとう。えい。おいしい。おいしい。しいいや、めでたい。めでたいめでたい。おめでとうおめでとう。おめでとう 抱負、ねうん、か大体なんかやりたいことは全部叶ってきてるので今年もやりたいこと全て叶えようかなと思いますいいねいいねかっこいいねつ、うん、いていきますうん、うん、どうも弁実行部で<笑><笑>ひょうにょ、うん、はーいサプライズ成功しましたやりたいおめでとうおめでとうはいチューして<笑>え違うのよあつーちゃんが<笑> なんでだよ。なんでだ。ンだいや、喧嘩すんなよ。<笑><笑> そ, うそうそうそう。これからは三人で楽しみたいと思います、えーはい。今回の動画はここまでにしたいと思い ま, います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ディコトクもお 願, お願いします。では、ま た, ーまたーあ。そうケーキ持って行った方がいいじゃん。あ, あよかったね食わずに。<笑><笑>